晴れの国岡山駅伝が岡山市内で行われ、3区を走った津山市チームの中学3年生ドルーリー・シュエーリ選手がチームを5位から2位に押し上げ、これまでの記録を10秒縮める区間新記録の回想を見せました。1月15日に行われた都道府県大抗女子駅伝で17人抜きと、 驚異の走りを見せた中学3年生の外戦団に、沿道からも大きな声援が送られました。走り終えた後、ドルーリー選手が取材に応じてくれました。今日の走りを振り返って、ドルーリーシュエーリー選手、都道府県が終わって、津山は雪なんかであまり練習できない感じだったんですけど、その中にしてはまずまずの結果だったのではと、 津山市は上位で争っていましたが、チームとしての練習が雪でできない中で上位で頑張っています。チーム全体の今の出来ははい、一人一人が全力を尽くして走ってくれているので、しっかり入賞で最後終われるように頑張ってほしい。 中学に進学してから2年間大会がありませんでしたが、まずは津山市の代表としてどんな思いで大会に臨まれましたか津山市を代表して走るということなので津山市の人たちもたくさん応援してくれている中でのそういった大会なのでそういった人たちにしっかりと貢献できるような走りができたらなと思って走っていました。そういう走りができましたかはい。 トップが見える位置でまとめたことが、やっぱり良かったです。都道府県大港女子駅伝が終わってから練習できなかったり、疲れもある中で、この大会も出ることに迷いはなかったですかはい。地元なので、普段の大会ですと、多分これだけマスコミが集まることもなかったと思うが、注目を集める状況で走ることについては あまり注目されすぎるのがあんまり好きではないのでそういう面ではちょっとご自身の方ではどういう風な心構えスタンスで気にせずとは言われているんですけど自分なりに気にしないようには頑張っています今日の大会のでどういう展開を思い描いていてどれぐらい表現できましたか5位でタスキをもらったっていうところで本当は1位になって渡したかったんですけど タスキを。その中でもトップが見える位置で3人抜けたということについては、一つでも順位を上げられたのでよかったなと。地元の方も見てる中どういう風に走ろうとか、新しく挑戦してみようとか、何か変えたところはいや特になく今まで通りです。すごく雪が降っていて練習ができなかった。その中でどういう練習や対策を 金とか中でできることはして軽めのジョグだったりとかはトレッドミルを使ってしました。中心は軽めのジョグです。雪はどれぐらい積もっていたんですか ?47 センチくらい。コンディション的には感触として何割くらい ?4 割から5割まあ調整があまりできていない中だったんで。これから今後の目標、どうなりたいと思い描いてる インターハイに出場して、しっかり活躍することです。今日も美しく、力強いフォームで走れたと思うんですけど、そういうフォームはどういう練習からもたらされているランニングフォームを動画なんかで確認して、日々試行錯誤しながら直しています。結構筋力量も多いように思うんですけど、どういうトレーニングを特にウェイトなんかはしていなくて、体幹トレーニングが大事。 って言われているんで、コース、沿道で、たくさんの方々の応援があった。やっぱり、たくさんの応援があったので、しっかり走ることができました。何か今日の走りの良かったポイント、逆に反省する点があれば、悪かったという点は、中間からペースが落ちて、後半上げ切らず普通に終わってしまったんで、そこがあまり良くなかった。